続いて踊っていただくのは小樽小科大学小学部の皆さんです私たちは地元小樽に根ざした学生チームです振り衣装などを全て踊り子が考えました「夜明け」をテーマにコロナに打ち勝つ思いも込めて精一杯演舞します「明け空」是非ご覧ください それでは踊っていただきましょう小樽昌華大学商学部の皆さんですどうぞ西足会場へお越しの皆さんこんにちは小樽昌華大学商学部です先輩を呼び出しますお手拍子大袋拍子の Thank、you あの日の誓いようを照らせ月にに迷いを。 えっと、です北西や磯辺りの外にコーチして行動を聞かないと始まらないです。